私たち最後の曲なんですけどこれは私たちのオリジナル曲で「よさこい魂」をお送りいいたしします応援よろしくお願 い, いたします。 Thank you. 上げろ上げろ上げろ上げろ はい、ありがとうございました代。代表、代表、代表、よろしいですか。はい、筑波よさくるの皆さん、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。大丈夫ですか、<笑>まさかの、えー、まさかの。